あっ<音声><音声><音声> いいマグロくんお ー, ーえリスセンお茶お茶沸騰した緑茶うわぁなんか出た我々は気づいたらこの世界この世界は我々の大好きなかくわしいお茶の香りにそ、そうかなお前 今すぐお茶を出すのじゃはい何なんですかこの…んぬ美味しいお茶をろくに出せないのかならばぷよぷよ勝負で叩き直してやろうぷよぷよ勝負ああなるほどじゃあ何はともあれレッツぷよ勝 ししょうーわけわかんあそ教室の方は大丈夫かないたのか全部解いちゃうよ あれ誰もいないぞいやあうわあななにこのほのかにカブトムシの香りがするゆっくりああ。虫しつけた君…誰シグシグおお。虫がはい シグモどこ知らないここどこ見たことない虫がいっぱいシグモをプヨ勝負する人うんじゃあ何はともあれレッツぷよ勝負だ 1 2 3 4 なにをする うへーやるなあ 体, 体育館ってもちろん知っているけどそこに何かあるのうん友達がいるオッケーついておいでよ じゃもだてするならすいまいレッツ またですか。 です。